はいこんにちは HTML の阿部ですこの動画では開脚をより楽に効率よく開くポイントをご説明します今回はお尻の筋肉を柔らかくしましょうでは早速お尻のストレッチどんなものをしますか有名なのが膝を立てて反対のかかとを乗せるこれでもうまくできればいいけどそうじゃない場合がうまく伸びないですまずこのポジションした時に膝がぶれたり この角度がうまくいいかないとダメですもしこの時にしっかりと平行でなくこうなっちゃう場合そしたら足を下ろしてこの状態で押して前にこれだけでも随分伸び方が変わりますできない場合はまずステップ1膝とくるぶしが平行になるように伸ばす次ですこれができるようになったらそこから膝を立てましょう このまま胸を近づける膝が左右にぶれないようにまっすぐ胸を近づけましょうこれができたらこの伸びるなーって思った姿勢が横に倒すんですねそうすると伸びる場所が変わりますでまたぐーっとはいではこの姿勢これもうまくいきないし足も上がらない場合どうするか寝ながらやります 寝ながらこの状態で膝を立てて、手で膝を抱えて持ってきます。壁があれば、壁に足を添えてやるのもいいです。この姿勢楽にできたら反対の手ここを膝を前に押しましょう。伸びる場所が横側が変わります。もっと別の場所伸ばしたい場合は足を組んで抱えて伸ばすとお尻の奥の筋肉が伸びます。 はい、いかがでしょうかこんな感じで正しいフォームでやることによって伸ばしたい筋肉を適切に伸ばすことができます是非やってみてください